こんにちは、田洋介ですで絵を描く人だけじゃなくて人が何かに打ち込んでる時は皆さん自分の世界に入ってるんじゃないかと思います今日は絵を描くときは自分の世界に入るということと描いている絵を隠すということと絵を描く時間がない人はどうすればよいかということをお話ししたいと思いますここれから話すことは 私の場合とか私の経験を基づいているので違うやり方もきっとあるかもしれないし全員に当てはまるやり方とかお話ではないかもしれませんはじめに絵を描く時間がないっておっしゃる方たくさんいらっしゃると思います空いた時間なんて誰だってあるじゃんってことなんですけど絵を描くってそういうもんじゃないんですよねなんかねすごいまとまった時間が必要なんですなぜなら自分の世界に入った方がいい作品が描けるからです 自分の世界に入るっていうのはもううわーって、ね、自分の世界にこう入ってってすごい感情的になったりなんかちょっと普通じゃない状態なんか多分分からないですけど多分なんかホルモンとか脳内麻薬とかがバーって出てるんじゃないかなと思うんですねそういう時はなんかランニングハイとかそんな感じでだから時には意味もなく泣いたり笑ったりダンスを始めたりしながら絵を描いたり。 そんな状態の時になんかもう乗っていいものが勝てるっていうことが多いですねそんな時ってもうあと先のことを考えないんですねそうなると時間ちょっとあるよあと30分で出かけなきゃないって時にそんな状態を作るってねかなり難しいことだと思いますでもねできるようにもなると思います それは後でお話しますで、描いている絵を隠すっていう話なんですけどよく子供とかに言うんですけど何描いているのとかって言うとッて隠したりする子いるじゃないですかまあ、単に恥ずかしいっていうのはあるかもしれないし自分の世界に入って表現するものっていうのはもう心の自分が全部はけっぴろげにするってことですよねだから人に見られるっていうのはすごく勇気がいることだったりするんじゃないですかね 私は子供の時は隠したりしなかったしもし隠す理由があったとしたらちょっとサプライズみたいな出来上がってからバーンって見せてこんなの描いたよみたいな今もそういう時ありますけどねあでもね多分67年ぐらい前までかな電車の中で絵を描くってすごい抵抗があってそれはしてなかったんですけど思い切って電車の中とかも 絵を描くことにしたんですねなんかある程度混んだ電車でも結構って書いたりして迷惑迷惑かな<笑>座って書いてる時とかに立ってる時もそうやって隣になんか人がバって来た時にすごい書いてるとこが居心地悪くなる時があって頭が働かなくなってくる時があるんですね 人によるんですよね、なんか、誰だか分かんないから、自分の思い込みなんですけど、電車の中じゃなくても、人が近くに来たり、周りでガタガタやられると、集中できなくなってくる時が。 あるんですけどなんか無意識にそう思うんだけどなんでか考えてみたら絵を描くって行為をバカにしている人とかなんかそんなイメージの人が来るとなんか描いてるのが嫌な時がありますパッて隠すのもそういうのもあるのかなってわかんないですけどね全然まあそれは人によると思いますなんか多くの人がそうかもしれないんですけど私は普段時と場合によりますけどあんまり自分を出さないように生活しています 違う自分を演出するみたいな例えば大人とか社会人とか常識人とか普通の人みたいな感じで人と接するようにしていますビデオで喋ってる時も普通の人の喋り方をしようと一生懸命喋ってるんですけどまあ普通の人とか常識人とか社会人って何かって言われたらちょその何だかわかんないんですけどまあなんとなく、まあ、人から変な風に思われないようなってことですね でそんな自分をもし1日12時間演じていたとしたら余った1時間とかにその情熱的な感情的な想像力をかきたてる気分になるようにスイッチ入れるっていうのはね難しかったりしますでも私は人前で絵を描くとこもあるんですけど例えばライブペインティングとかイベントの実演とかそういう時ですね まあ、そんな時はもうただ黙って書いてるんだったらもう勝手にハイになってまあ一人でいる時みたいにはならないけど勝手に書いてますけどでもなんか書いてて人が話してきてみたいなであの販売も同時にしなきゃないみたいな時は平常心みたいな感じで大人の自分を演じるんですけど感情的に絵描いてる時の出てきたアイデアとかが記憶にあるんで 普通の人を演じながら絵を普通に描くことができるんですけどずっともしそれをやってたらなんか頭が硬くなってくるんじゃないかなって思うんですねすごい絵を描きたいっていうねあの情熱を持っててでも描く時間がないとか大変だっていう人私はそういう気持ちがすごくわかるんですねなぜなら私もそういう忙しい時期があってでやっぱりね時間がある程度あってもまとまった時間がないと描けないみたいな時が ありました例えば一日休みがあるとかでしたらその一日で多くの時間その絵を描きたかったら絵を描くとか、ね、音楽とか聞いてテンション上げてってあ、まあ、そのテンションっていうのは人によりますけどそういう気分作ってって、ね、描いてある程度忙しくなると消えてっちゃうんですよねそのあれがでもそうやって続けてるとそのテンション上がった時の記憶があるので普通に平常心みたいな時で絵描いてても。 アイディアとかでをかけたりするのでまずそういう丸一日絵だけの時間を作るとかって大事だと思いますというわけで作品を作るときはありったけの情熱を注ぐという話でした最後までご覧いただきありがとうございますまた次回お目にかかりましょうさようなら